皆さんこんこにちは203です今日は、えー、マドンナインの最高速チャレンジをしていきたいと思いますと言ってもまあ素人なんでそんなスピード出るわけではないんですけども、まあ、客室的にはスプリント寄りなんで、えー、まあ、多少速くは走ってるとは思うんですけどもどこまでスピードが出るかわ分かりませんけども頑張っていきたいと思います。<音楽> えー、まあ、終わったところなんですけども、まあやっぱりあの目標としては60キロ出たんで良かったんですけども、最後の追い風がアシストしてくれたかもしれないですね、えー、ただ、ダンシングのタイミングがちょっと合わなかったんで、まあ、それと相殺すると、まあまあよかったかなと思います。